こんにちは。ただいまご紹介いただきました、破天荒サポーテッドバイ、安全輸送と申します。私たちは、安全輸送株式会社様の熱いご支援の下、日々活動しております。今年の演舞作品は、横浜開拓鉄道、駆け抜ける思いは止められないというテーマで、日本で初めて鉄道ができた高浜の街を舞台に、鉄道とそれに関わる人々の力強さを表現したいと思います。 全よろしくお願いします。 時代が変わっても駆け抜ける男